うんーあの人あの人トカさんだよ万円え、はいえ、マジ言ってんの3万円を侍クルーで食べ尽くそー客画スターゲームってやっぱ世代を反映するものだと思うよおがい今これ3倍あるそうそういけるいけるよって食べ方かないったねし正面向いてるしマジで使えていたら自分のこともなれそ一応フードファイターです<笑><笑>はい というわけで先ほどの V がこれのケツにつくのか一本として成り立ってるのか僕は分かりませんが本命の企画の登場でございます以前ねあの展開中ト大会という大会で僕が、えー、1位になりまして結果の方がですね14杯だったのかなで、えー、1位になりましてその時にねなんと賞金としてトマさんが3枚いただいてそのなんと僕がねお前お前にこれはちょっと侍なんでっつっておっくりされたんです こちらの戸川さんでこの侍クル、はいはい、ー、悟、は、空、い、戸川悠馬、劉さんで、吉高さんにケンスケとこのメンバーで3万円分使い切ろうという企画でございますただし、ちょっとあのー、やっぱりそのこの企画の意味するところというのは日頃よくしていただいてるのお返ししたいみたいな思 い, 思いが強いんですね。なので、 もうガンガンに苦しくなって最後の方無理ってなる可能性もあると思うんですがちょっとねあのー、エンターテインメント寄りで見てもらえると嬉しいかなと思いますんで本日はじゃ富川さんで3万円を侍クルーで食べつくさお企画スタートーはいはいということで、はい、今日は吉高さんと鈴木さんからよろしくお願いしますし い, ますおということで、お願いしますに鈴木さんも 僕は冷やしですね。はい、鶏塩うどんとごまがれのほうのうどん。うん、うどんんの方はい。はい。はい。では、筑天うどんと赤かめうどんにコロッケをかけます。おう。お互い二つから。はい。でも、ぜひ、あの、行っていただければ、食みに行くので。終わり か, かりました。終わかりました。わかりました。なんか、何かあります。<笑><笑>あれ、最近、こういう感じなんですか。なんか。教育しなさい なんか、サムライもだいぶ面白くなってまいりましたねありがとうございます<笑><笑>でまあ基本的にマックスさんはそっちら室を当てためていただいてはいでまああの、僕らサブ<笑>あの、玄関が感じたらもう<笑>はいそれはもう<笑>それうああかられ文分頭式るはい変わってって犬的な的ない、うん、今日のテーマは感謝の意味もあります死んだ臓ソン食べてもしょうがないんで美味、はい、<笑>しくいただきましょ う, そうです<笑>ね<笑>じゃあ、それでは<笑>はい<笑> 冷やしたしうん、ちなみにその前の冷やしの最新作ってことです 先ほどとがさんのあるよって言われてお願いしますうまうまこれ麺の量同じですか同じー同じです、うん、正直言っていいですか、はい、多分これでお腹いっぱいですよね、はい、でもどうかもういけますもうリアナのとこですかリアナがもういっぱいぐらいいけます 前回マガにもてまな、うんか、おうかいさん、マジいうまいっぱりいありがとうござい ま, すうまいお腹ですよ。 戸川さんこれ、こここれのの硬さだわりみたいいあるんですかのお店や ら, やられていくうえでのポリシーって何ですか何もないですよ<笑><笑> 絶対そう言うと思っても聞いてます<笑><笑>正直。正直、あのね、欲してたんだ。おすすめの商品は何ですか。いや、すごくい。あえて言う。あえて言う何よりの自信ですな。<笑>そうですね。その日ったら何でも出 る, けど<笑>すでよるよ。ドラクエで一番好きな敵なあるんですか。ドラクエ。ドラクエ。大好きな人は。決めかねます。 かぶり物してるぐらいですからねいやー、ドラケアみんないですねあ、もうじゃあいろんなシリーズもやってるもう全部全部リ、ね、あれゲンだけオンラインだからプレイできないからあとみんなカンストース吉川さんもあれですか、ね、ドラクエはやってま す, す 結, 構結構ゲーマーね、実は、ね、実はもうサムライティにイ e スポーツ部があるから裏でただ、うん、さ、現場時間にあるから より変な時間に僕絶対一人でやるタイプなんでオンラインであともやらない じゃあ、FF もやってきました FF で一番好きな敵、誰ですか好きな一好きな敵敵、敵なんですか普通、主人公が話しますね全てを超えしなおー、プラボスあれ、倒すた時はちょっとてやつ10でしたっけうらしい俺、f f 六で止まってます、ね 六、六はスーパーファミコンだった気がするす。しああ、そうだセブンが結構有名。そう、セブン。そう。いや、セブンで立体的だったじゃないですか。うん、もう画面用意し始まったやつで。でっ<笑>でね、そこから、そこから僕<笑><笑><何で><笑>もう。全然物語進まないよん。田久美が歌ってるんだみたいな。<笑>そういうレベルなんですよ。結構諦める人いるんですよね。気持ち悪いも ん, ん。ダメなんですよ。だからモンスターハンターとかも。 なんかもうグイングインとかこういう動きがもう無理でよっ、うん、<笑>サムライスポーツ<笑><笑>サムライスポーツサムライスポーツサムライスポーツサムライキング e スポーツ部の部長の吉高さんの一番好きな RPG は何ですかうちのね部長ですからあ難しいなクロードリはですねうわ懐かしいですね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 しかもヒントまあ僕の世代プラスとある有名アイドルグループの人が CM やってたえこれ超はやりましたマジでアイドルグループのエース的な人が合 m やってましたねりますねそマザーの スママののーー正解、うん、アイドルルグループってルグループっててどでですかすかかええ、え、え、え、キ ム, キムダのマザザシささんんんそうえそうなな知ってままよね確 い, そはやってしい一緒こ自信ない<笑><笑><笑><笑>じゃあ僕が好きな FF の敵を教えてください。 あ教えてくださいね意味がわからんない<笑>何を通ってんだお前はっていう<笑>当ててください敵敵多分僕7以降やってないけど多分結構出てきてると思うこのキャラはまあ定番キャラみたいなあー、はい、サボセンターあー違うトンベリ ー, えトンベリーああ違うなんおっ<笑> 憎めないキャラクター、トンデリー、もっとね派手、派手？派手なキャラクター、あれ？あれ？ヒントは、ファイブの、ここの人の登場曲がめちゃくちゃかっこいい。え<笑>ビッグブリッジじゃなくて戦っているときおかはいはいはい。あのそれ？ギルガメッシュ。ギル ガ, メ ッ, シルガメッシュファイブで、ね。 ギルガメッシュってギルガメッシュギルガメッシュでもやっぱりゲームってやっぱ世代を反映するものだと思うんですよーでゲームやりなくなりましたよやらなくなったその時間何になってるんですかアニメール え、ねね、ま、っ、っうううううううままままいっ<笑><笑>い、ね、っっ<笑><は何><笑>い<笑>いここここれれ、れれななんんんんすすすすかか超ももももたたでででちちろろのご自信そそだ別にににら特多分かりま す, 分かります あの、ゲームボーイの、サガシリーズの服が一番好きで、はいはいはいはい、で、一回なんか結構前に DS かなんかでなんか DS だったかな、なんかあのリメイクみたいになったんですよへぇみたいなえっ、な国版でちょっ な, なんかカラーになっててその当時だって、白黒だもんねゲームーそうすねこんなでかいわブラック<笑>スッ、ね、<笑>めちっちゃい人だめちっちゃいで、ライトが出てカラーが、ねうん、カラー ーーーそがっ大好きでででススやてたのあるのゲームは青春すすねねうです、うん、一番遊んだのがプレスエタのスーパーファミコンです、ねうん、だファミコンのは多分あのやってる時間は長かったとき、長ドラクエ3とかあのロト。 スインビーああそうスインビー、サラマンダ。ーあと、忍者流剣伝とか、うん、はいんお題っすか違う、おかわですおお、うん。トガさんメニュー、はい まさかのおかわりやってましたよ隣隣の、隣のイケメンから本当 で, <音声>です。 マの冷やしのごまがもう一回と、は い, あかいごまる、はいうん、ご飯待 っ,、ね、<笑> っ, っていいですか 結たのうどん屋さんに。 反押し売りシステムが店長からサービスでお金取れるはははうん、もし食べれればいあの、おいでくきますじゃこれはセルフスタイルにしますみんな食べれるようにいいですか人数分あるしじゃ僕、これ一個いただこうかな<音声>なんでしょうたっと見なすっぽいですけどね<笑> あ, あ、甘い ういおいや、大丈夫みまんだかか、ね、うまいいい苦しいなんね<笑>、調子乗りすぎた。<笑> 平和の会段もねそうです、まあんまり 5ml のお皿落はい俺も飲もうかな<笑>うまいけど急に腹いっぱいになった<笑>こうだってすごいですねそうですね さきさすね。ね、俺も。おお、お隣でご飯食べるなんて。いただきまーす。これちなみに何うどん。わかめうどんの。これはトッピングが入ってないですね。この歌舞伎は大の夫。大丈夫です。うまい。 今日何食目ですかけうどん。<笑> くれって食べたい。かあの、学校の給食みたいなやつ薄いやつはいお中はこやつで、はい、ちょっとめっちゃうまいあか、完食ですはま、い、だちょっと厨房着いたら戸川さんと話したい出てくれてくる 俺とヨッシーともあれだけど、うん、お母さんも絡めたあれが、一、う、つ、ん、いいのかなこちらは、えー、多分なってるよいう。ん たたたたまねぎが入ってまるねしょうが焼きの味っていうかしょうがなのかなって思うだろうけど。 あ、うまいね。<笑>全然違うよ。また。うん。スビダレと違ったうまさがある。何だ。このこれ。めちゃくちゃうまい。しかもこれ自家製なんだ。んそれはもいくらですか。三マイナス。三マイナス。あ、振り切った。振りた。<笑>マイナスになったね<笑>。赤字になった。あのクイズ番組の最後に、ね、<笑>の生き物ね。そうですね。これ。 おーおー、鍋焼き。はあ、い。ずっぱと、まあ、こんなのもできたぞ、ね。で。鍋焼き。米のものが鍋焼きに合うのかな。え。鍋焼きのベースがすごい気になる。スープはベース。はい、じゃあ、すみません、の、クレープもう一個。<笑>はい、<笑>おかわりください。 今日も仕上がってますねこいつは。食べました味玉。はい今日も仕上がってらっしゃる。今日の味玉食べました。今日の味玉食べてないですよ。い、う、い、んえー、仕上がりですよ、今日も。早く食べればよかったか。もう普通です。それです。これで終わりですよ。はい。クレープもう一個。<笑><笑>楽になるでしょ中は見えるんで。 まままれいってますよマイ、はいいすははだだ3クレーム いただきます鍋焼きこれグランドメニューじゃないうわ、うん、スパさん、これは季節限定です、うん、気まぐれ、うん、<笑>今日はずっとこんな感じなんですか<笑><笑>うまいですうまいです、うん、ありがとうございますちょっと聞いてくださいよ吉澤さんも休みなしで3倍ぐらいなんですけどお買いもこれ3倍ぐらい。 いけるいけるいけるってペースがあ、ま、落ちないせっい、ね、<笑>まだっすかたのよ大丈夫あこれで大丈夫です。うん エビカ見たしゃ喋っててずっと食べてないですよね。<笑> やっぱね、オフモード入るとね、こんなもんだす。<笑><笑>こんなもんです。<笑>私、こんなものでございます。<笑>ただ、今日はやっぱ美味しく食べるっていう。そうですね。ぜひ、あのー、日々の感謝を、はい、皆様はじめ。戸さんにお伝えしながら。もう、とらさん、サムライの永久スポンサーなんで。永久スポンサー。永久スポンサー で, したですか。マジっすか。鉄板の位置であの位置で。も。 お菓子いただきます。<笑>ですありがとうございます。スライディングドームです。うん、<笑>どうも。今、う、年、ん、ですね、皆様に支えられてここまで来てますもんね。うん、何が感じてるんでしょうね、我々にね、うん、いただいた分にね、うん。笑いと真剣ですよ。<笑>真剣？真剣の方はも顔でちょっとほら。 芽生えてきてるじゃないですか。ちゃんと。真 剣, 真剣な方、真剣な方と。あ、マジってことマジってマジマジ。マジな部分と、とふざけた。スポーツエンドタテーテインミント。でも、ぶっちゃけ…はい、おっお疲で す, す, す。休みなしで三枚連続できましたからね。うーん。お疲れ様で ありがとうございますびっくりしたこれ何冷やしのごまです冷やしのごまびっくりしたんめちゃくちゃうまいびっくりしたうま、うん、前回ここでケンスケ2キロ食べたじゃないですかカレーよとで、いつも取 る, 取る側だったじゃないですか取ってみて初めてやっぱ気づくこと多かったみたいな、ねうん、食べ方きたねし正面向いていねしマジで使えていたって自分のこと思うんだろ <笑>練習してて、なんでこいつこんなうまたうに食べても食べれないただけるんだよって、<笑>ふざけんなよって思って、<笑>全部担当したんでしな<笑>、はい 頑張っててん食べてるフルカでしょ <innovation> でれ<笑> 何言だよ誰かもう面白いけどさ三三三。3, 3, 3あみんな食ってるぞ、ちゃんと3まじかに多分4 <笑><笑>一応フードファイターです<笑><笑><笑><笑><笑>職業フードファイターっ て, 言, ってます言い張ってます<笑> 考えて感面白いですねあのー、イベントで日本一って言われたらご覧まで出てます日本一ですじゃあジュあと一杯で届くんですえそ う, うですねそうですねお母さんが小川さんが綺麗にうまっ茄、ま、の方ですねナスねえ<笑><んだ><笑><笑>今日楽しそうだねジューラ<笑>いいことだ それでは、みんな食べ終わったということでごち さ, さましますか、はい、せーの登川さんごさんすありがとうございますはいというわけでみんな心ゆくまで楽しんだ今回の戸川さんの3万円企画気になるお会計はこれからなんですけどいかがでしたいったと思います一応ねここにあのでも多分ギリいったかいってないかなと思う ん, んですよ僕そんなですよねギリギリじゃないですか多分楽しんだとはいえ結構いっぱい食べたんですよみんな ぜんぜんんぜんそのね、出てこないの<笑>ずっと出てこない出てきた吉田さん、どうですか ?3 万いったと思いますちょっと超えたんじゃないかね、みなさんおお。ちゃんとね、あの時のままもこちら3万ございますので<笑>すみません、ごめんなさい今からお会計に移りたいと思います富士山うどん一番人気なんですよ を波盛り一つに豚肉トッピングでいただきます。はいというわけで本日、えー、3万円企画、まあ、日頃の感謝の気持ちも込めてという会だったんですが、えー、お会計の金額が、えー、3万円想定のはずが届かずと1万飛び級は90円。でもあの これだけお腹いっぱいになってこのお値段っていうのはいかにこの東川さんがお値段を努力されてるかっていうのがすごいわかるもう身をもって体験しましたねそれぐらいほんと素敵なお店なのでもしよろしければ皆様はぜひぜひ来てみてくださいあのほんとに美味しいおうどんとね東川さんも多分、ね、話しかければ全然話して下さるのでまあ、軽いノリでちょっと適当なところもあるんですけど<笑>はいな感じはね本日はありがとうございましたお会計をお会計を 肝心な で, ですね、これはあの僕だけの意思ではなくですね実はですねあのこの、まあ、言ったらこう侍の本当創設者である僕と、えー、この健介ちゃん健介、はい、君の会社の代表の、えー、とよしっていう人とあと小川悠君が僕と、まあ、ざっくり分け る, るとこの3人で始めたんですけどもある。 お3万円は、お釣りはちょっともらわないんで、今回、<笑>あの、売り上げの一部として、でもなんでもいいんですが、あのー、そういう風にしていただきたいなという、なので、ちょっとね、やりがさちょっと下品ともしなくて申し訳ないんですけども、<笑>ちょっとこれはあの、結構マジなんで、ちょっと、釣りなしでちょっとあの、使っていただけたらありがたいなという、ので、ちょっと無理言って申し訳ないですが、受け取っていただけますでしょうか、<笑>すいません、店長。 賞金にしますね。<笑><笑>それを、それもう、ご自由に、今回の展開値の商品にします。ありがとうございます。ます あ, ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとだけ戸川さんに、ちょっとお話軽く聞いていいですか。はい、はい、あのー、今回はこ、こ企画やらせていただいたんですけども。お、はい、店さん的には、こう、こういうのが、ご迷惑じゃなかったですか、ね、もう全然、バッチっちいです。僕ら、すごい楽しくやらせていただいたんですけど。 みんなが楽ししいのはやっぱ一番ですし、まあ、この動画をまた見てくれてみんながもっと楽しくなってくれ て, てうちばっかりだけじゃなくて他の飲食店の、ねうんうん、盛り上がりも含めてわーっとなってくれればすごくうしいですでもそう思って僕もねやっぱりみんなに声かけたりいろいろしてるわけですからうちばっかりじゃなくて他のとここにも行ってもらって盛り上げていただければと思いますので、ね、また。 サムライ頑張ってください。これからもずっとああ、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。こちらこそです。はい、というわけで、えー、今回のサムラ イ, イティングですね。皆さんみんなで美味しく食べて結果金額これしかいかなかったんですけれども、うん、この企画好評だったらね。また何か違った形でね。やられてもいいかなと思う。そんな感じでございました。じゃ、もう5秒ぐらいでついにちょっとみんなから一言だけちょっともらいましょう。5秒ぐらいです、軽く行きましょう。パッと。今日いかがでした。美味しかったです。お いいいいかかかかかががでででででししたたたたっらられ れ, 取られた<笑>いやももうう腹パンパンンすすすねとにちちゃゃめくちゃ面白かったですおまごさまでした<笑>じゃあ最後みんなでお母さんにおま話でしたあげましょうもの お母さん、ごちそうさまでした。